はい、それでは今日の微積分の授業を始めたいと思います。で、前回はそのユークリット空間 RN の話から始めて、その点集合とか、それからまあ距離ですとか、内転とか外転とかいう概念の定義について説明しまして、最後はその、 ユークリット空間の回集号と閉集号というところまで説明をしたと思います。で、前回の最後のところで、一、えっと、つ皆さんにこう宿題を出して終わっていたんですけれども、それは何だったかというと、えっと、2次元のユークリット空間のある一点ですね、AB という座標の点は、 改修ですかそれとも平集合ですかという質問をして前回の授業を終えました。で、皆さんもうお気づきかと思いますが、今日の小テストにもこれと同じ問題を出しました。で、ちょっと行きたいんですけれども、あのこの点がですね、回収合だと思う人、書いた人、どのぐらいありますかはい、えー。それから平集合だと思うって書いた人、どのぐらいありますかはい、えー。どちらでもないと思って書いた人、どのぐらいありますか、はいえー はい、じゃあ、えーと、ちょっとこの問題に関しては先週、宿題としておりましたので、今ここでばらしてしまいますけれども、あの答えは、平集合です。で、大事なことは、これがなぜ平集合かを理解するということなので、一応その理由について、これから説明をしたいと思います。で、えー、と平集合の定義をあのもう一度思い出してみますと。 D が平集合はどういうことだったかというと、この境界ですね、こ の, あのラウンド D というのは境界、もしくはデルタ D というのは境界を表すんですが、この境界全部がその D に含まれるというのがこの平集合の定義でした。で、その境界っていうのは、どういう定義だったかというと、 まあ、D の境界ですね。D の境界っていうのはどういう定義だったかというと、D の境界点全体という定義でした。で、じゃあ D の境界点とていうのは何だったかというと、のまあ、D の一点ですね。D の一点がある点が、例えば今出しているこの AB が D の境界点っていうのはどういうことを言っていたかというと、この まあ、AB を中心としたイプシロン金棒を考えるわけですね。で、このイプシロンはいろいろとるわけですが、どんなイプシロン金棒をとっても、この AB を中心とするイプシロン金棒と、まあ、D が交わりを持つと。 えー、とこのイプシロン金棒ともともとこういうあるですねある集合 D が交わりを持ちかつこの D の外側の点ですねこのイプシロン金棒と D の外側の点も交わりを持つというのがこの境界点の定義だったわけですね。で じゃあ今ですねこの正確に書くとこれ1点からの集合ですね。この1点からの集合が、まあ、回収号か閉収号かって調べるんですけれども、まあ、仮にこの AB でこの今 D と書いこの集合はこの AB1 点からのみになるわけです。そうするとこの AB を中心にしてあのイプシロン金棒を作りましょうと。 そうそうこれが AB を中心とするあのイプシロン金棒なわけですね。で、じゃこれがそのもともと与えられた D、集合 D とそれから集合 D の以外の点と交わりを持つかどうかっていうのを調べてみます。そうしますと、とまずこのイプシロン金棒っていうのはこの AB という元の点を含みますので、そうするとこの AB っていうのはこの集合 D の点ですから、 このイプシロン金棒っていうのは、D、集合 D と交わりを持つということが言えるわけですね。それが1点目、この条件を満たすと。で、次に、とじゃあこのイプシロン金棒が D 以外の点と交わりを持つかっていうことを考えますと、この AB の点以外のこの平面全体というのはこの D の外側 D じゃない点なわけですね。そうすると、例えばこの仮にこの金棒の半径イプシロンをどんなに小さく 取ったとまあもちろんこの e をンをもっと大きくしても当然その d ではない r2 上の点と交わりを持つわけですね。そうする と,、えー、と2位のンのに対してそのン近傍は d ではない r2 の点との交わりを持つ と, ということなのでまずこの ab という点はこの d の, あの境界点になるということがわかります。 こでじゃあ次にそのじゃあこの D の境界がどうなっているかってを調べると、えー、実はこの D という集合はこの AB1 点からしか成り立っていませんのでそうする と,、えー、とこの D の今見つけたこの境界点がですねこの唯一の D の点ですから当然この D の境界点全体を示す指すわけですね。 ですので、この D 自体が D の境界になっているということができます。最後に、じゃあこれが成り立つかどうかっていうと、実は今の場合は、D はこの一点からなる集合ですから、実際にはこの D の境界が D 自身に等しいということで、この場合は、この点ですね、この集合はこの平集合という結論になります。 ここまででいいでしょうかあのもしこの説明でまだ理解ちょっとわからないなという人がいたら、まあ、休憩時間に聞くのもまあ 聞, 聞くとかですねあるいは、まあ、こ の, あの授業もそのうちこうの動画にして あ, あ, のあげますので、まあ、そこで見てもらってもいいですけれども、まあ、あのなるべくこう早くこう理解しないと心配だという人はぜひあのまあ僕か TA の U さんか中田さんに質問してください。 以上が前回の最後の宿題の解説でした。で一応回、まあ、集合閉集合というのを踏まえてまたしばらくそのあのいろいろな集合に関する言葉 の, の定義や性質が続きますので、えー、と次にその平方という言葉をやっておきます。 ここでは D を N g 元のユークリット空間の部分集合としましてこれに対してその D の平方というのを定義するんですけれども まず先に記号を書きますと D の上にバラをつけます。で、その定義はこの D とその境界の和集合というのに定義されます。 で、まあ、これは言葉の定義ですので、これでいいと思います。で、今度はその今までやりました。その回集合ですとか、兵集合といった集合に関していくつかの性質がありますので、一応それを一通り説明しておきます。 命題として書きましたけれどもここでもその D を N 次元ユークリット空間の部分集合としますこの時に次が成り立つということで 教科書ですと、125ページの下のこうに文章でずらずらずらずらと書いていることなんですけれども、一応今回、箇条書きにしてみます。まず最初に、D が回収合のとき。 またその時に限ってこの D の上に丸がついたやつですねこれは何だったでしょう一応前回の授業の定義を思い出してもらいたいんですが D の内部と言いました図も教科書の125ページの図の 4.3 にありますので確認してもらいたいんですが D が回収後の時はこの D はその D の内部に等しいと。 また逆も成り立つと。でれがまず1つ目ですね。それから2つ目は、D が平集合のとき、またそのときに限って、この D 以外の RN の点は回集合。 になりまあちょっと項目が多くてまあ一つずつはそれほど長くないので、うん、バンバンいきますけれども。で3つ目 D が平集合のとき、またそのときに限って、先ほど説明しました D の平方ですね、D の平方は D に等しくなります。で、4つ目ですね、4つ目なんですが、 この D の内部ですね、この D の内部は、回収号となります。で、あと2個ほどあるんですけれども、五、えっと、つ目として、今度は D の平方ですね。D、の平方は 今度はこれは閉集合になります。であと最後六つ目のエクなんですけれども、と一つはこの Rn 自身ですね。Rn 自身自体とそれから空集合。 はえー、これ回集合でしょうか閉集合でしょうかっていう話なんですが実はこの両方になっていることが示されます。まあ、以上がその回集合 平ですとか、閉集合ですがそれから内部や平方に関するいくつかの基本的な性質です。で、最後の F だけちょっとは自明ではない部分があるかもしれませんけれども、残りの ABCD に関しては、皆さんそれぞれ考えて、証明をつけることができると思いますので、 まあ、もし気になった人がいたら後でで質問してください。でそれからこういう証明を考える際もしくはそのこういう概念を理解する際にはその例えば今日小テストでやったようなまあ割と単純な例題ですねそういう例題をこう自分で作ってあのこう考えてみることは、まあ、理解の助けになるんではないかと思いますの で, 思いますので、まあ、ぜひやってみるといいと思います。 まででしょうかえー、それではの集合に関する言葉で最後に誘拐という言葉が出てきているのでこれをやりましょう。 まあ、微積分でいろいろな概念を考えるときにしばしばこの誘拐とい う, こう概念がその条件として使われたりすることがありますので一応これをやっておきます。 これも例のとおりその N 次元のユークリット空間の部分集合 D に関する性質なんですけれどもこの D が有界であるとは これ O RN の原点としたときに、これをよく使われる言葉、記号だと思いますがま あ, ある正の実数 R が存在してこの原点を中心としてまあ半径 R ですね、この、J、原点を中心とする O の R 金棒にこの D が含まれるということを指します。ですので、まあ、図で書きますと、まあ、例えばここにその RN の原点があったとして、まあ、D がこんなふうにあったとすると。で、この時に、えー、この原点を中心とする まあ、適当な半径の円でこの D をすっぽり囲いますかっていう話なんですね。この場合は、例えば、このぐらいのある半径でこう円を書きますと。これが、その O の R 金棒になるわけなんですけれども、例えばこういう R 金棒を用意すれば、 この D をすっぽりと追うことはでできるわけですね、まあ、こういうふうにできるようなこう D のことを、まあ、D に対してこの D は誘拐であるという言い方をします。ですので、まあ、言ってみれば手を伸ばせば届くという感じですかね。え手を伸ばす長さはまあ有限で良いと。まあ、我々の手は自由には伸ばせませんけれどもあの、限りがありますけれども、まあ、あのこの R 金棒の手は、あの 我々が持っているよりもずっと伸ばしてもよいと、有限の範囲で伸ばしてもよいという意味です。ここまでいいでしょうか。えっと以上がだいたいそのこれから勉強するその多変数の微積分で主に使うまあ集合に関する言葉の定義で、まあ言ってみれば。 そのまあ地図の読み方をこう習ったようなものだと思いますけれどもまあここからだんだんその微積分の内容にこう近づいて入っていきます具体的な微積分に近づいていきます。で集合の話をしましたら次はそのまあ極限とかですね点の列とかそれから極限とかそういったものを考えていきます。 教科書で言うと126ページの下の方にあります、かっ2というところですね、極限値と連続関数のところへ行きます。 皆さん1変数の微積分の時に習った順番を思い出してもらうとそのまず1変数の時には、うん、多分数列が最初の方にてきたと思うんですねで数列の収束とか発散とかそれから極限といったような話をしたと思いますけれどもと多変数の場合もその同じように1変数でいう数列をもっと一般化した概念としてあの点列というのを考えますですのでまずその点列の収束に関する性質から見ていきます でまあ、最初にやることは そ, のそもそもじゃあ点列ってのは何ですかっていう話ですのであの点率の定義から入りましょう。 えー、と今、ここではやはりあの N 次元のユークリットろが Rn を考えますけれども Rn の点列えとこれをまあ Pj を中括弧でくったものと書いて J イコール1から無限大というこういう書き方をします。で 別の書き方としては、これはその P1、P2 からこう P の J をですね、点でずっと並べたものなんですけれども、その定義というのは、各 PJ をですね、この PJ は RN の点ですってことですね。RN の点ですので、この各 PJ に の座標にこういう座標を定めてでこの J を12から順番にこう増やしていったものを の集まりとこれを RN の点列と呼びます。ですのでまあ例えばその R2 ですね座標平面上でこう書いてみますと例えば まあ、p の1をこんなところにとって、p の2をこんなところにとって、p の3、p の4と、こんなふうにこう、の p の j に対して、こう、一個一個その座標を定めるということで、この点列というのを定義します。ですので、一変数の場合には、この点列をですね、この、例えば x 軸、もしくは数直線の上であのやってたということに相当するわけですね。 そういう意味で、この一変数でやってた数列をより一般化したものと言えるわけです。まあ、これはこれでいいでしょう。で、次にその点列の収束ですね、今度は、収束や発散のあ、収束か、収束の概念を使いますので、まあ、点列の収束といった定義をします。 ここでは1個点列を考えます先ほどと同じような PJ と呼ばれいる点列ですねこれが一応もうちょっと正確に書いておきますとその N 次元ユークリット空間の点列が まあ、N 次元、ユークリッド空間のある点 A に収束すると。とはどういうことで定義するかといいますと、前回の授業のときに、の RN の点同士の距離という概念についてやりました。 そうしますと、この点列の点 PJ と、それからこの点 A との間ですね、距離を考えることができます。えー、例えば、そうか、えっ、ー、と、まあ、P の1があって、P の2があって、P の3があって、それから、まあ、ここに A があるような状況を考えましょう。そうすると、えっ、ー、と、P の1と A の距離、それから P の2と A の距離、 P の3と A の距離っていうのを考えることができるわけですね。これが D の P2A でいいかどうかと。で、そうしますと、あのこのですね、PJ と A の距離をですね、この J をどんどんどんどん増やしていきますと、これっていうのは実数列になるということはわかると思います。 えっと、距離点と点の間の距離というのは実数でしたのでそうするとこの PJ と A ある PJ と A というの距離というのはある実数なわけですねそれで J を1 2 3 4 5 6でこでどんどん変化させていくと、まあ、この距離の列というのが数列になることがわかりますでこれがもしその J をどんどん大きくしていったときに、まあ、0に近づく時に この点列がは、えーっと、この点 A に収束すると言います。で、ここで注意してもらいたいのは、その点列の収束の概念というのを、この一変数 の, その数列の収束で定義しているということに注意してください。えー、そのために、この PJ と A の距離を測って、それが0に近づくことで、をって、この点の列は A に近づいているという定義の仕方をしています。ああ、すみません、もう少し説明ありましたね。でさらにこの時えこの収束のことを書く書き方なんですけれども、 A はリミットの PJJ がどんどん大きくなった時無限大になった時の PJ または PJ 矢印 A とでカッコして J 矢印無限大、まあ、こういう書き方をします。 それからこの点 A のことをこの点列 PJ の極限点と言 い, います。 以上がその点列の収束とそれから極限点の定義です。いいですか この教室は黒板の位置が若干低いようなのでもしその板書の高さが低くて見づらいようなことがあったら言ってください一応大体ですねこうビデオ収録するときもなんですけれども大体この蛇口より上のところで板書が来るように書いているつもりですそうしますと後ろからカメラで撮ったときもちょうど皆さんの頭の上で板書がこう書かれるように なっているようですそれではちょっと一つですねこの点列の例を見てみましょう。 ここではこの普通の座標平面上の点列を考えます。で、それをどういうふうに定義するかというと、この pj を、えっと、j 分の1マイナス j 分の1という座標でこの点列を定義します。 そうしますと、XI 平面上でこの点列がどういうふうにこう出て現れるかということをこう調べるわけですね。で、まあ、これは単純にこの J のところに1、2、3、4って順番にこう自然数を代入していけばいいわけです。例えば J が1のときは、 これ1とマイナス1ですのでこの辺にこう P, P の1が来るわけですね。で、えー、と2の時は J が2の時は2分の1とマイナス2分の1。J が3の時は3分の1とマイナス3分の1というふうにこうこんな感じでこうだんだんだん PJ が現れるわけです。 そこで、この A として、この原点を持ってきました。で、この原点とですね、この点列がどういう関係を持つかということをこう見ていくわけですけれども、まあ、結論から言うと、この点列 PJ はこの原点 A に収束しますということを言うんですが、 一応それを先ほど の, その点列の収束の定義にのっとって調べて示します。で、先ほどの点列の定義では、この点列の点 Pj とその A との距離を測っていました。ですので、Pj と Pj とそれから A の距離をですね、以, 以前やった定義に基づいて書いてみますと、 まあ、こういう式で定義されましたから、J 分の1の2乗プラスマイナス J 分の1の2乗の平方根指して定義されていますので、そうすると、今後の中、J2 乗分の2になって、J 分のルート2になるわけですね。 そうすると、点列 PJ と A との距離というのが、のまあ、J 分のルート2という数列になりまして、これは、皆さん よ, よくわかると思いますけれども、J をどんどん大きくしていけば、0に近づくと。で、故に、先ほどの点列の収束の定義に則 っ, って、 NHPJ は A に収束するということが結論付けられますで、えー、とこの今の例題はこのちょっと後でまた 出てきますのでちょっと覚えておいてください。で、えっと、次にこの点列に関して一つ、まあ、実数列点列の座標に関するその命題性質がありますのでそれを挙げておきます。 一応、これも N 次元ユークリット空間の点列、PJ というのを考えまして、この PJ をですね、実際にこの各座標に関しては、こんなふうに第一座標を X1 の括弧の J、それから 同様にして、xn を、n 番目の座標は xn の括弧の j というふうに表します。この時に、次の式が同値になるというのが、この命題なんですが。 一つ目はこの点列 PJ がある RN の点 A に収束するということで このときにこの A の座標を A1 から A2 というふうに書いておきます。もう一個書けるかな。もう一つの式は今度はこの点列の座標ごとに。 見た場合なんですけれども例えばこの点列 PJ の一番目の座標ですね X1 の J がこの A の一番目の座標である A1 に収束するとまあ以下同様に n 番目の座標である xn の j が an に収束すると。で、この2つが実は同値だというのがここで挙げる命題です。で、この命題を意味するところなんですが、一応説明しておきますと、この1番目は、 この今ちょうど今日やりましたその N 次元のユークリット空間での点列の収束を言っています。でそれに対して2番目はこの各座標のことを言っているんですけどもこの各座標っていうのは実数ですからこれ実数列としての収束のことを言っています。でこれ何がこうご利益があるかというとここのかっこ2番にありますようにそのあもこのこの 点列の収束を示したいときには、もともとの点列の定義、収束の定義っていうのは、この 点, 点列の点と、それから点 A との距離を測って、その距離の収束を定 義, 定義したいわけですけれども、その代わりに、この点列の各座標ですね、各座標が、のこの A の各座標に収束するということを示してもよいと、示すことで、この点列の収束が示せるということを言っています。 ちょっと分かりにくい人もいるかもしれないもう一回言うと、その点今日や定義した点列の収束がですね、実は、この点列の各座標がこう収束するということで示せるということを言っています。ちょっとあのこれを説明する例題を次にやりますので、ちょっとやってみましょう。なお、この命題 の, あの証明は、ちょっと時間の都合でこの授業ではやりませんけれども、 講義ノートには証明をつけておきましたので、あのまあ、気になる方は、後で確認しておいてください。 次もその点別なちょっと変わっ違う点、異なる点列の例題を出します。これもあの座標平面上の R2 上の点列なんですけれども、今度は PJ、各点の定義としては、 えっ、ー、と J 分の1かけるコサイン2分の πj とそれからえっ、ー、と J 分の1かけるサイン2分の πj という定義をします、うん、でまあパッと見せられてこうこれなんじゃ 多い人結構いるかもしれませんこれで、ああって分かる人は羨ましいですけれども、まず、一応、すぐに分からなくても、そんなに焦ることはないので、ね、一応、ちょっとこの点列をですね、書いてみますと、えー、最初、p の1ですね、p の1は j に1を代入するんですが、cos2、えー、分の π ですので、x 座標は1で、それから、あ、ごめんなさい、0ですね、ごめんなさい。s イン2分の π は0ですので、それから y 座標は sin2 分の π ですので、こう1になります。で、えっと、p2 は今度は j に2を代入するんですね。で、今度は、と、まあ、 1分の1とか2分の1になって、で、この cos とサインの角度のところがそれぞれ π になりますから、あとコサイン2分の1かけるコサインパ π ですので、マイナス2分の1。それから、こちらはサインの π ですので、0。もう一回ぐらいやりますか。p3 になりますと、今度は、ここの角度が、 2分の 3π になりますので、そうすると、x 座標は c o s 二分の 3π ですから0 で, で、y 座標は 3, 3分の1かける s i n 二分の 3π ですので、マイナス3分の1というふうになりまして、実は、この pj というのは、この三角関数がちょうどうまいように入っていますので、この原点の周りをぐるぐる 回, って回るような、そういう動きをします。 えー、最初にまあ P の1があって P の 2P の 3P の4っていうふうにこう原点 の, の周りをぐるぐる回る点列ができます。さて じゃあこの点列が一体どこへ収束するのかっていうのを調べるんですがえと実はまああの先ほどですねこの例題最初の例題でやったようにこのま あ, ある点を決めてですねその点との距離をこう測ってまあその収束や収束を示すことでも示せるんですけれどもえ実は今やった命題からですねそのこの PJ がどこへ収束するかっていうのは このそれぞれの座標がどこへ収束するかていうことを、収束するかを調べればよいということが分かりましたので、この PJ の X 座標と Y 座標がそれぞれどこへ収束するかというのを調べます。まず X 座標を書きますと、これ J 分の1かける cos2 分の πJ で、この J を う年代、どんどん大きくしていただきなんですけれども、このコサイ cosθ の部分は絶対値は1で抑えられるわけですね。そうしますと、あとはこの j 分の1の大きさで決まるわけなんですが、皆さんご存知の通り、この j 分の1っていうのは、j をどんどん大きくしていけば0に近づくということで、これ全体は j を大きくしていくから0に近づきます。それから次に y 座標の方を見てみますと、 前座標も同じようにこの sinθ ーーの絶対値は0と1の範囲にあってそしたと残りは J 分の1でこの大きさが決まるんですけれどもやはりこれは J をどんどん大きくしていけば0に近く。でこれはともに J を無限大にですねどんどん大きくしていったときにこういうことが成り立つので。 実はこの PJ っていうのは先ほどやった1番目の例題と同じように原点に収束するということが分かります。ここまではいいでしょうか でここで、ちょっと、一応皆さんに注意を促したいんですけれども、えっ、ー、と、実は、例題、今やった2つの例題ですね、今やった2つの例題で取り上げた2つの点列っていうのは、どちらも、その原点に、座標平面上の原点に収束する点列だったわけですが、注意してもらいたいのは、その収束していく際の、その原点の近づき方が異なっているという点に注意してください。えー、とや その例題の一番に取り上げた点列というのは直線 y イコールマイナス x に沿ってこう原点に近づいていきます。一方で、えー、と今取り上げました2番目の例題はその原点の周りを半時計回りにこう回転するような形でだんだん原点に近づいていきます。でこのようにその多変数、まあ、2変数以上の世界ですと例えば一つその点列の収束をとっても 同じ点に収束する点列異なる点列がたくさん存在するということに注意してください。でこれがそのこのことによってその多変数関数の微分などではその一変数関数の時に考えなくてもよかったようないくつかの問題が起きることがあります。一応このことを頭に置いておいてください。ここまでいいでしょうか あと、点列に関してはもう一つですね、この命題がありますので、それを説明しておきます。と、これは、ちょうど教科書の127ページの 問にあるものですで一応今後版書の時にですねその教科書の何かを運用する際に場合にはそのこんなふうにあの箱の「強」というあのマークをつけますので覚えておいてください。でこの命題はそのまあ点列の収束の性質とそれからその集合がですねあの まあ、平集合とかそういう集合の性質に関する関連性を述べたものです。でここではその座標平面上 R2 の部分集合 D というのを考えましてそれから この R2 乗の点列 PJ というのを考えます。で、このときに、まずこの PJ がですね、この D 乗 D に含まれるということを仮定します。これは何を言っているかというと、 そのまあ座標平面上の集合 D があったときに、P の1、P の2、P の3、点々って点列があるわけですが、この点列のこう全ての点がですね、のこの D に含まれるということを言っています。で、かつ、PJ が この J を大きくしていったときにある点 A に収束したとしましょう。で、このときにこの収束、極限、極限点ですね。この A はこの PJ の極限点というわけですが、この極限点 A がどこに存在するかということに関する性質で、どこに存在するかというと、実は 今日最初に言いましたこの d の平方ですね。の d の平方の中に収束するというのが1番目の性質です。で気をつけてもらいたいのはこの d の平方というのはあの必ずしも d の以上の点とは限らないってことですね。とこれはまあ開集合とか閉集合とか平方の定義をもう一度思い出してみればわかると思います。 でもう一つの性質なんですがえっと任意の D に含まれる点列 PJ に対して書きましたでこれはどういうことを言っているかっていうとえっ、ー、と括弧1番では、まあ、ある1個の点列を考えいるんですね でカッコ2番では、たくさんの点列を考えるところに注意してください。すなわち、まあ、D 上にすっぽり含まれるような点列っていうのは、例えばこういう点列もあったりすれば、あるいはこういう点列もあったりします。その、ここのとにかくその D の中にこう含まれるような点列をすべて考えるっていうのは、この2番目の話です。ですから、たくさんの点列を思い浮かべます。 でこの任意のこの D に含まれるような点列に対してこの点列がある A に収束するまあ収束う点列ですね。だからもう少し正確に言うとこの点列の点全体が D 内に含まれていてかつ 極限点を持つどこかに収束するような点列を考えます。この収束する点列が、の極限点が、この D の中にありますと。中にあるならばということですね。これ仮定、ここまでの仮定です。もう一回言うと、その D 内に含まれる点列で、 極限点を持つもので、かつその極限点が全部この D の中に存在するならば D は平集合ですっていうのが二2番目の性質です。 まあ、ちょっと最初聞いただけでは、まずこの内容ですね、この言ってる性質の内容をまあ理解することがまあ必要ですので、ちょっとあのまた改めて復習などするときによく考えてみてください。ここまでいいでしょうか。ここまで何か質問などありますか はい、一応ですね、その点列の極限に関しては、大体このぐらいでして、でこの次にその、いよいよその多変数関数の定義、それからあの関数の極限の話に入っていきたいと思いますそれでではここで一旦休憩にします。